今、私たちが暮らすこの地球は気候変動や温暖化による影響で大きな課題に直面しています石炭、石油、天然ガスと移りゆくエネルギー産業を腐食から守ってきた中カボーテック2050年、カーボンニュートラル社会の実現に向け クリーンエネルギーとして期待がかかる洋上風力発電分野で新たな挑戦を始めていますすべての人が豊かに幸せに暮らせる未来のために腐食防止のリーディングカンパニーとしてできることそれは洋上風力発電の防食ソリューション 洋上風力発電の施設は発電を行う洋上風車変電並びに遠隔監視を行うサブステーションそれらの海水にさらされるすべての施設は腐食対策が必要ですその腐食対策に有効な方法は電 気, 防食です電気防食は洋上風力発電における支持構造物に 防色電流を流すことで腐食を抑制し、その防食電流の供給の違いで、ICCP と GACP の2種類があります。今回は、洋上風車の基礎として、着床式の中で最も一般的なモノパイルの電気防色について紹介いたします。ICCP は、金属酸化物をコーティングしたチタン電極を、 外面面並びに内面に内設置しますこの電極は消耗電極と併用することにより出力調整が可能で効果的な電気防を行うことが可能です ICCP は専用のスキャダシステムにより遠隔監視技術が確立していてコントロールセンターやオフィスから防食状態の監視・調整がいつでも可能です。GACP は 外面にアルミニウム合金溶極内面に亜鉛合金溶極を使用します運転計画期間によって寿命を任意に設定できこれらの溶極はすべて国内で生産され厳しい品質管理の下出荷されています2020年欧州における洋上風力発電施設用 ICCP 技術の先進的企業であるコロージョン社と 共同の覚書を締結彼らの欧州を中心とした豊富な実績と経験中ーテックが有する電気防食の基盤技術と国内ビジネスネットワークを合わせることにより日本のカ日本政府が掲げる2030年までに 1,000 万キロワットの導入の確保2040年までにの導入の確保 万から 4,500 万キロワットの導入の確保に照準を合わせ現在行っている着床式の電気防食から2030年までに付帯式実用化に対応する電気防食システムを構築していき広がっていく日本の洋上風力にサプライチェーンの構築 OM のニーズに応えるため人材育成にチャレンジしていきます。 不食と戦うだけでは小さいかもしれないそれでもこの新しいエネルギー産業にひたむきに取り組むことにより持続可能でより豊かな社会の実現に貢献していきます私たちは未来の子どもたちを笑顔にするためその情熱をこのカーボンニュートラルの実現に向けて注いでいきます今ある価値を「時代へ」へ私たちは「 ナカボーテックです